みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧田でございます、えー。今回はまた僕自身の機材障害ということで、よく使っているギターをつらつらつらっとご紹介させていただこうかなと思います。過去にも2回くらい機材紹介動画みたいなのをアップしたことがあるんですけれども、まあ、そこから新しく解体したものとかもありますし、コメントで最近の機材紹介をやってくださいなんていうリクエストもあったりとかしますので、まあ、ちょっと改めて僕が使っているギターをですね皆様にご紹介させていただこうかなと思います。 まあ、結構雑談ばっかりで役に立つことはまずないと思うんですけれども、興味がありましたら、僕が使っているギターに興味がありましたら、ぜひご覧くださいませという感じでしょうか。えー、とりあえずよく使っているエレキギターは5本あるんですけれども、えー、この中の1本はフェンダーのもので、ちょっとこれは教室に置きっぱなしだから、今回は紹介できないんですが、エレキギターは4本、そしてよく使っているアコギを2本、計6本のギターをです、ね、ご紹介させていただこうかなと思います。では 何からいきましょうか安 い, 安いやつからいきましょう。安いやつから。それで、単純で、えー。こちらは普通にフェンダーのスクワイヤーというやつですね。その安いモデルです。それのジャズマスターという、まあ、普通のスクワイヤーのジャズマスターです。特にこれといって特筆することはない感じでしょうか。普通に新品で買っても、たぶん5万円くらいですね。5万円くらい。 そでも、ずっと前からジャズマスター欲しいな、欲しいなと思ってたんですよ。けど、5万円とか出して買うほど本気で欲しいわけではないというで す,、ね、すごい微妙な欲求がついにこうずっとガーッとありまして。で、ある日、楽屋さんにね、チョ屋さんに行ったら2万円ジャストぐらいで売ってたから、あ、2万円だったら買いだっつって、えー、すぐ買って、まあ、今に至りますと。という感じです。 で、ジャズマスター時代、その、なんてうんですかね、そのダメなギターじゃないですか、そのダメなギターというか、完成度が低い音しか出ないギターみたいな感じなんですよ。でも、その音が唯一無二な音、オンリーワンな音なわけであって、うん、そこがまたすごく面白いところですね。ちょっと弾いてみます。 完成度の低いい音でございます。フロントにするとちょっと太くなるけれどもやっぱりなんかこうねペラッペラな感じですよねギターの音がこういう幅であるとしたら本当もこの辺がごっそりないみたいな真ん中の下ら辺がごっそりないようなもうツクツクツクツクって感じの、まあ、ダメな音ですでもこれが意外と気に入っていて悪くないですね えー、とレコーディングとかではすごく使いづらくて、ね、完成度はやっぱり低いんでその使える幅がすごく狭いんですけどもでもまあなんかこのねいいっすよね面白いっすよねこういう音色。 スにア q u やジャズマスターとかで検索すれば、新品でも5万円くらいから手に入るギターなので、まあ、興味がありましたら、えー、調べてみていただいてもよいかなと思います。でもまあ何度も言いますけれども、そんなに言うほどいいギターではないです。うん、面白いギターって感じですね、言い方としては。面白いギター。でその次、値段順でいくとおなじみのビル・ローレンスになるのですが、これも中古で3万円くらいで買って、たぶん当時。 新品で買っても6万円くらいとか、そのくらいだと思うんですよ。下手したら5万円台かもしれない。まあ、全然高いギターではないんですけれども、いまだにこれを使っています。ビル・ローレンスの、えっと、BL1 という機種ですね、えー。探せばそこそこ見つかるはずです。やっぱりこのピックアップがハンバッカーですごい高出力なので、ごまかしが聞きやすくて、すごく弾きやすいです。 感じのちょっとこう太い、ハブバッカーって感じの音色。でも僕はこのギターを弾き始めて弾き始めてというか、このギターを買ってそろそろ10年くらい経つんですよ。いまだに一番使うエレキギターなので、とにかくまあ慣れてて、一番しっくりくるという感じですよね。なんか弾きやすいセッティングにしてあるというのもあるし、ピックアップが、ね、その高出力でごまかしやすいというか、まあ、自分でコントロールしやすいというのもあるんですけれども、いまだに一番使っているギターです。 普通に歪ませててもすごくよい感じ最近僕はアンディ・ティモンズさんって一緒にはまってるんですがその人のコピーするときもこれで。 感じで、普通に歪ませる時もすごいよく使っている感じでございます。ハイ弾きとかいいですよね、<笑>この慣れてて。<笑> 感じでいろいろ歪ませたりとか普通にコードで弾いたりとかもして。 感じで、歪ませるときもコード使っているときも一番しっくりきてて、すごく弾きやすいギターという感じです、えー。ビル・ロレンスの BL-1。興味がありましたら探してみてください。この BL-1 という機種自体は結構探せばそこそこ見つかるんですけれども、青いサンバーストとは、僕も1回だけヤフーオークションで見かけたことがあるかなぐらいで、かなり弾数は少ないと思います。えー、まあ、探して見つけられたらラッキーということで。興味がありましたら探してみてください。 で、値段順でいくといきなり価格帯がガンと上がるんですけれども、サドフスキーでございます、サドフスキー。実はこんなギターも持っていたりします。普通に3シングルの、えー、とザ・ストラトっていう感じの、うーんとまあ、ちょっとこういう言い方したらあれだけども、特に特筆する部分のないストラトなんですが、とにかく、まあ、作りがすごいこうしっかりしているので、本当にこう洗わなくてです、ね、ととのってすごく扱いやすいです。 あるところだけ目立っているとか、そういうのが全然なくて、とにかく扱いやすい。<音楽>で、僕が持っているギターの中で唯一アームが使えるギターなので、アームを使うときもこれを使うかなという感じですね、えっと。生徒さんから譲っていただいたんですけれども、<音楽>その生徒さんがヤフオクに売っちゃうというから、あもったいないからじゃあ俺買うよみたいな感じで譲っていただきました。そで、その方が・・ アームアップもできる状態にしてましたので、まあ、僕もそのままで使っております。えっ、ー、とアーミング値ってあまりしないんですが。 さっきも言いましたけどすごい整っているのでなんで何しててもカッティングとかしててもすごい粗が目立ちにくく扱いやすい。 歪ませると、やっぱりこの普通のシングルなんでちょっとノイズが乗ってしまうんですよね。ちょっとここはやっぱり残念なところではあるんですけど、まあ、しょうがないっちゃしょうがないけども、でも歪ませても、すごいいい感じの音ですね。 こんな感じでこのギャーっていう音がちゃんと出る素晴らしいギターでございます。で唯一アームが付いているギターと。 僕はあま り, あまりこのアームを使わないので<笑>、ちょっとアームが苦手なところはあるんですけれども、<笑>アームを使わなければいけない場面が来たならば、このギターの登場という感じですかね。えー、サドスキ、ちょっと機種名を忘れてしまいましたけれども、まあ、何気にちょっと高いギターということでございます。実はそしてこんなのを持っていますということでございます。で、最後、価格帯でいくと、これが一番高いです。えー、とバンザンザトというメーカーカの これも機種の名前を忘れてしまったんですが、えー、なんか普通のストラトです。これもまた3シングルでザ・ストラトって感じなんですけれども、その作りとしてヴィンテージ志向みたいなところがあるんで、完成度はもちろん高いんだけれども、どっちかっていうと枯れてるというか、なんかこの哀愁が漂う感じの音色がすごく特徴ですね。ちょっとこれも弾いてみると、なんか枯れた感じがします。 触れた感じちょっと軽くクランチにしたほうが分かりやすいかな。 色カッティングとかするとねそのジャズマスターサドウスキーでこのバンザンと結構三者三様な感じですごく面白いですねビル・ローレンスはあのもうハムバッカーですごい、ね、音がゴンブドウって感じになっちゃうから別格として、まあ、普通のシングルタイプのギターでもすごいいろんな音色が出て面白いなと思うところでございますで、このギターもやっぱりシングルルコイルだから、 歪みを強くするとちょっとノイズが出てしまって扱いづらいところもあるんですが<音楽>歪んでてもすごい良い感じです何<音楽>だろう I'm sorry. でございます。なん か, 聞いてて分かりますかね。なんかすごいパワーがないっていう言い方はちょっと悪い言い方ですけれどもなんかすごい枯れた感じのなんか哀愁漂うようななんかこの<音声>、まあ、普通に倍価でいくと28万円くらいとかと、まあ、いわゆるハイエンドギターになるのでいい音がするのが当たり前っちゃ当たり前なんですけれどもやっぱりすごい価格に見合うようなすごいいい音がするなという感じですね。 で、このボディの塗装は極薄ラッカー仕上げラッカー塗装っていうんですかね。なんかよくわかんないんですけど、まあ、とにかく塗装が薄いと。で、すごいこの塗装がですね、取れやすいんですよ。この正直、この、こっち側、わかりますかこれ別に模様になっているわけじゃなくて、全部この黒い塗装がですね、ボロボロ落ちちゃってるんですよ。これさすがにショックですね。<笑>あの、あんまりギターの見た目に気に、あ, あ あまりギターの見た目を気にしない私としても、これは結構ショックです。これぶつけたりとかしても全然、ああ、まあいっかみたいな感じになるんですが、さすがにこの塗装の取れっぷりはちょっとショックだなぁなんてね、なんかすごい気持ち悪いじゃないですか。なんかもっとかっこいい取り方だったらいいんですけども、すごい気持ち悪い取り方をしてしまっているので、なんかここがすごく悲しいポイントでございます。はい。まあそんな感じで、スクワイヤーのジャズマスターと、ビル・ローネスの BL1 と、サドスキーのストラトと、バンダントのストラト。 の4本を紹介させていただきました。で、あともう1本がその教室に置いてあるフェンダーのストラトなんですけれども、うんまあ、それはまたの機会に。気がつけばストラトばっかりで、まあ、僕自身がストラト好きなんだなと自分でも改めて思いますが、まあ、ストラトが好きなのでストラトばっかり集めております。じゃあそんなことでエレキギターは以上4本になりまして、そろそろあこぎの方に移りたいのですが、まあ、ちょっと長くなってきたので、また2本目の動画に回しましょうか、えー。興味がある方はそのまま続きの方へどうぞ。